皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月21日。念願の V ロンのピアスを手に入れたぞ。殺してでも奪い取る。な、何をする、貴様らあ。というわけで、今回は無事に V ジャンプを買うことができました。本屋さんの開店と同時に乗り込む作戦がうまくいきました。前回の V ロンヘッドの時もこれができればよかったんですが、世の中うまくいかないものですね。 V ロンのピアスの効果はこんな感じです。稀に、ではなく、たまに、でした。では早速装備してみましょう。装備してみました。どうでしょうか。なんだかんだでピアスなので、思いっきりカメラを近づけないとよく見えませんね。この辺はやはり、V ロンヘッドのインパクトには劣ります。しかし、ピアスなので、あまり邪魔にならないという見方もできるかもしれません。